アバイセンスを、ね、裏側話じゃないけどもう青いけどな。うん おおもうアドバイザーみたいなになっちゃってる<笑> 20周年じゃそ<笑> こ, こも注目する、ねね、あ、そうそうだから<笑>う、ね、そういうの<笑>そういうのあるとね今回なんか20周年映画を楽しみにしておいてほしいなって思うよね<笑>あマジっすか、えー、超楽しみ<笑>え言える範囲でいいんですけど、うん、そのエピソードっていうか裏話とかありますかその撮影 の, 撮 影, の撮影だったりだとか映画のこととかで<笑> でも正直っていうか<笑>アバレンジャー見てたら毎日カレー食べたくなりますね正直そでもほら恐竜屋自体がさ、うん、あるのかないのかとかもあるじゃないうわそういうことでしょちょっと待ってマジでなかな か, から俺らからしてもだから10年とかの時に、うん、まあ じゃんに俺が出たりはいは い,、はい、出, い出ましたねあただ逃げてくだけど、うん、そう思いつキーを渡して下がっててくださいって<笑>言われるっていう伝説のヒーローを演じた で, ですごい、ね、全く暴れてねよ<笑>全然暴 れ, たかもれなかった俺言ったのテストでやったんだよいや俺も戦おう勝ったって言そういうのないか ら, <笑>ないから<笑><笑>そうじゃない<笑>キーを渡して<笑>そうの、ね、した下がっ て, てくださいって言われるユキ<笑>、ね、とのキャラだったら割といく、まあね、行くはずですよねでもやっぱその時もやっぱ嫁がいるんでああそう守る嫁がね 俺もそれもだからその時だけのなんで超悪ふざけじゃないけどはいはい、はい、まあ我々も十周年もないし、こうこう書い出させてもらって、エミポンとその結婚してたんだっていう一個のなんかメタな世界だと思ってた、はいはい、ところがまあこんだけね続いちゃったから、いやすごいです。だから今後俺だけ結婚予備はして出てるんだよ。な<笑>か、そど。かメンバーの中で俺だけ結婚してないんだよ。<笑>そうかあ。リアルではね。そうよ。なんで俺らがこれやってしまっちゃうのかけな。 爆竜チェンジ嫌らんだぞ<笑> 撮, <中><笑> 撮, 撮影中さ、みんなで結婚話みたいになるけど、ショウがいつもああ、また俺の知らない話してる<笑><笑>アナザースの話が始まってるですねショウのやめようやめようぜ、撮影中だし<笑>撮影中<笑><笑> 当時の駅で言うと、食事う食事うだから大泉で言うと、まあ、隣にあるで、はい、かで俺はそのままずっと池袋まで行って、はい、大井町の方に行くんだけど。はい 公園になるとさ、いつも電車の降り口で、あ、うん、俺もなく量<笑><笑><笑><笑>いや<笑>やめたやつけ<笑>って、やばいっす、<笑>台本ももう逃げ道、逃げようがないっすね。<笑> 確かに確 か, <笑>確かにもう行くしかないもんねだか ら, だから頭さすごいツンツンさせたいやめちゃめちゃツンツンしましたね帰り道もずっとツンツンなるべくさせて、はいはい、<笑>もうだからショックが言うもんだから、ね、う言うもんだから<笑>あとねやっぱ俺が一番気づかれちゃうのは<笑>エクステつけたス確かに白エクステね、はい、当時いなかったじゃ ん, うんそうだから悔しくて 俺もその気分あだ名でほしい<笑>何<がこ>れ<笑><笑>ちなみに今 の, その髪の毛の話は俺昔将軍から聞いたことがあってあれ自分で発案したんですよね、うん、ですよねそうで、ね、俺はもともと衣装合わせ、うん、キャラクター会議みたいなのをみんなそれぞれやって、はいはい で、なんか俺の役どうするみたいなカリスマ性大使だし、はい、で、俺もいろん な, なんか戦隊も見て、うん、いない役にしたくてあなるほど、ねでまず、まずはピアスは絶対つけたいってっ、ねはいうて、はい、で、当時は原宿でバイトして、原宿族だったからそ、えーで、そっちのファッションで行ってたの、オーディションも、はいはいはいはい、それが良かったみたいなこと言われて、あ、そうなんですかそうう、なんすかだからなんか最初の30人が、派、う、手、ん、なネクタイにみたいなのも、うんはい、俺がその時にやってたちょっとファッションみたいなのが一応入ってて。 うん、これは髪こうしたい、うん。ここに白メッシュ入れて、はいはい、でこちは編み込んで結びたいですって。編み込みだけじゃないもんね。そう。編み込みも、うん。あ、やってましたよね。じゃそれ裸足でちょっとはや 流, <咳> 流, 流行りかけてたのその紙がの、えー、美容した、はいわいで、はい、バ, バイト仲間に美容師とかも言ってさ、うん、これで聞いた超面白いじゃんと思って、うん、そっからそのアイデアを出して、えー、それもその代わりあの。 1年間ですよって言われて確かに1年間だかメイク工はも一番早いのだから確、うんうん、一緒一緒一緒4時 半, 5 時, 半, 5, 時半5時くらいそうメイ、ね、クしても<笑>あの自腹量あそうなんですか自腹っていうか事務所<笑>うんこれじゃなく、うん、1年間、2ヶ月に1回やってもらって撮れないやつとかそうなんですかそへえー、めっちゃダ変なっついやめっちゃかっぽよかったっすよ あ, あの髪型めっちゃ似合ってましたよね あ, あれねそうねだからまあんかそれこ そ, その俺はその芝居もそうだけど ブームを作りたいって思いがあって、受かったからには、で、自分のキャラを真似してくる人。ま、う、あ、ん、要は使い知らとか、はい、あれで俺の髪型真似してくるとか、はい、俺のこのピアスをつけるとか。はいはい を考えている方がとい、なるほどね。分を作りたかったね最初から。分はそういうことか。掃除ですね。考えてるな。すごいかったねマスクスの使用量が僕は僕ら。でも徐々に徐々に暴れのアバレンジね見 て, てたら分かる通り、はいはい、後半髪型全角くなって。か、はいはい、っこいいかっこいい見たかっこいい。先代先代がリアルじゃなかった。マックスを知ってたの、ね、よ確かに。に後半だか ら, かだから<笑>西区の髪型俺やったりしたから。<笑>そこなんですか。でもそれあるね。メイサーじゃない。一人しかいないじゃん。確かに。で、今回もね20周年まあそれこそ裏側話じゃないけど。 もう、タいルとかだな、ちょっとっ、これ、アスカになってる。みたいな、おぉ。で、もう、アドバイザーみたいになっちゃってる、ちょっと、アベトアスカじゃない<笑>。ちょっとメイクさんに言ってきた方がいいよっていう<笑>、そうなの、当時を知ってる人いないし、<笑>そっかーそ、当時髪形、やね、ショックのちょんまげとか、ね、そうそう、やってるけと思っ確かに。じゃあ、10数、ね、じゃあそこも注目ですね、逆に、ね。あ、そうそう、だから、で、当時はさ、自分らで作ってたところもあるから、髪型とかを、うん。 それをね、うん、今回も具現化したいじゃんだから俺髪伸ばしたし、うんうんうん、あれをやりたくて確かに今できますもんねそれねそ う, ねそうだから去年の撮影のために伸ばして、うん、でもせっかくさ公開が秋だから、うん、そ, そ, そこまでは伸ばしていいそうかあゆう人さんなりそ う, そう役が来ない限りはそういうこと い, そういつ決まったんですかこれ20周年 に決まったのって結構ね、俺はギリギリで聞かされたと思うんです実際やりますってなったのか、今から1年前ぐらい。ええ、してるのな。なんかちょっとふわふわしてたかな、本当にやる、やらないのそうそうみたいな。そう、時期が決まってなかったのそうそうなか。なるほどね。で台本とか企画的な細かい部分も全然俺し、も、ま、う、あ、知らなかった、ね。はい、はいはいはい。え、誰が動いたんですか、最初は。 さんか、ね、そうそう、今回も西君が。っていうか、そうやって考えたら、今回の20周年って、割とね、うん、10年前のその思いもあってからの、だからね、引き継ぎじゃないですか。それはね、本当にあった、あんまあなんか奇跡ですよね。<笑>それはね、楽はと思うよ。ですよね、うん、だってあの時実現できなかった、ね、最近、愛子とね、ちょっと女子会に参加したもう女子会じゃないんだけども、み<笑>っ<子会><笑>ちゃんとね、愛子と、はい、すごい楽しんで、うん、よかった、本当れ。あ 20週でもじゃあちょっと楽しみで言えくんですけれども、じゃあちょっと最後の方に、はいうん、ちょっとアバレンジャーのその質問事項がちょっと何回来てるので、はいうんはい、パンパンいきますよ。はい、ちょっと行きたいと思います。うん、じゃあパンパンお願いします。はい、じゃあ選対名を初めて聞いた時の印象の方お願いします。そうだ ね, <笑>こ ね, <笑>こねこ。これね、これあのー、東映のオーディションのね最後の方に行った時にショートこの話したんじゃないですねよね。そう。海さん、そーーオーディションルームの名前がアバレンジャーとか言ってたで、ね、<笑>そこでショート二人でね。うん 来ましたアバレンジャーとかさ、<笑>なんかこうねい意味があるけるからさ、確かに。ああ に<笑>一瞬一瞬熱されたのにも疑ったやんワーって生きた人間たちがちょっと待ってこれ何戦隊なのな<笑><笑>これ何戦隊なの<笑><笑><かに><笑>じゃあ次行きます、はい、暴れのれビジュアルの印象お願いしますなんか俺最初見たとき、うん、そんなかっこよくねなと思ったんだよねやっぱりあーそ う, そうなんだ、うん、なんか。 うん、それこそブラックかっこよかったんだよそうブラックはね俺ね最 初, めて 見, た初めて見た時いや超かっこいいやったなと思って<笑>、やったーと思うだから<笑>俺の印象的には な る, なるほど ね, あるでしょううね最初えでもかっこよかったですけどねやっぱりちょっと見慣れてってっていうかね、うん、愛着悪いっ全然変わったけど、うん、いやなんかっていうかねあの見てる側言っていいですか、うん、見てる側はユキとかかっこいいからぶっちゃけ変身後もめちゃくちゃかっこよく見えるんですよ、うん、だから、うん、変身後だけを見てるわけじゃないからかもしれないですけ ど,、うん、なるほどめっちゃかっこよかったっ最初から、うん、あと本物見たら、うん、かっこいいと思ったいやそうです ね, そっね、うん、いやそう真剣じゃんも一緒ですよだからもゴーン VS 真剣っていうかその、うん、最初の うん、これある、うん、鉢合わせるときに、うん、来年の新仙台のスーツ着てるらしいぞっつって「おおマジか見ようぜ!」っつったら「火って書いてあるんですよそう火<笑><え><笑>、ね、みたいなマジ か, う で, よ、ね、マジかでもめっちゃかっこよくなってるじゃないですかやっぱりそういうもんですよね仙台ってそうだ ね, ねやっぱ動きがついたりだとかやっぱりキャラがちゃんとついたりとかすると、ね、いやすごいんよ考えてる人たちやっぱねその後の後まで考えてると い, か、ね、いやそれは本当思いましたねだじゃあ次いきます、はいはい 冒険バーサススーパー戦隊っていう20、はいはい、年記念でそうああそうそそっそうそうそうそうそうそう、はいうんえー、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそうそうそうそうそうそうそうそうそしてるそうそ、えー、うそ、んえーえーね、うそうそそうそうそうそう 別に今 度, 度, 度, 度, 度生活映させてくださいじゃないんですよ。そ<笑>でそそそそれれここマジイエローーーってたとらな、うん、なんいいなん出会いいうそうなんやででででののの険シルルバあるじゃゃいハリケンジャーでハリケンブ出出すかか各戦隊ま あ、ちょっと最後まで出てるー。ドリングセンターみたいな感じ。あ、そうなのちょっと。全に面白かったもん。なんか20周年やるときにね、うん、あれからさらに十何年の役って難しいなって思った。20年ってねやっぱちょっと変わってるかな。変わりますか。か逆に意外、えー、となんか今回の映画のテーマだよね。えー、ああ。 時代の流れというか、はいはいはい、結構、本当にテーマにしてて、えー、映画自体が、はいはい、それが面白かったなと思って、やっぱ20年経ってるけど、当時のノリで芝居来るじゃない、ちょっと笑っちゃいそうな<笑>本当にそう、<笑>なるね、それはそう、<笑>なるほどね、僕からすると、そんな20年経ったアバレンジャーっていう感じで来るっては思ってないですね、<笑>あのままの感じ<笑>で来るのかなって、ちょっ と, と、<笑>そう思ってでも、ね<笑>足れるよね、やっぱり、ば<笑>バラバになって終わった全体じゃない、はいはい、ちゃんと。 それがどうやって奪うのかを楽しみにしててほしいないなるほど、ありがとうございます、ね、いや、楽しみ<笑>じゃあ、最後、いいですか、はい、今後、もしコラボしたい戦隊などあればお願いしますキングオージャー、俺はねおーなんか、やばいじゃんやばいあすごいよね あ, 技術<笑>あれ、急にどっか出てきたあの技術いや、あの技術はやばいですよねなんか何年おきに、こう、革新的なあれ、こう行くよねいや、そうですすごいよね。 今のあ青の方がさ、うん、俺、あの知り合いでさ、うん、あ、そうなんすか表演しててさヤンマガスト ヤンバガストって最初ちっちゃそうそうててい映画で一緒でその後に五人芝居みたいな一緒でえいつスこれ 年前かなえじゃあそこから、えじゃあ、とあの方は、何歳ですか日あ、そうですね、ああだから、二十歳ちょいだったのかな、当時、えー、どんな青年なんですか、彼はあ、ちょっと話出ちゃうんですけどなんかや、超真面目よ、でもなんかい、勢いはあったあ、やっぱりちょっと勢いある感じだけど、なんかすごいその芝居の本読んだりとかもするような。はいはいはいはい、スカフォンターとかかう人ではなかった キキなんて言 わ, ね<笑>い何何<笑>言わないだろ、わ<笑><笑>割と最初、クールなキャラの人って、戦隊って、後でネタキャラになってくる感じあるけど、結城とって、結構、保ってましたよね、うん、そこはだから、頑張っちゃう、頑張って、ねねね、めっちゃ保っキャラを確立して、分かりやすかったもんね<笑>、うん、そう、そうとそうそうねまあと、キラーがずっと敵でいてく れ, ってくれたっていうのも、あー、確かに、仲間なてたのか逆に、ね、確か に,、ね確かにねージョか、確かに、確かに、俺が変な方にやらされちゃうけ さんの方も最後、うん、今後コラボしたい戦隊などあればレジェンド戦隊同士でのコラボっていうのは面白い、うん、ねえもしできたらな 全, 部なな全部出たいな今後全部出たいこれからやるやつ全部出たい<笑>るほど、まあ、今回さ俺は出てないんだけど、はい、あの暴れとドムラザーさんがコラボでちょっと TTFC でこれから配信されると思うんで、はい、はいはい、やっぱ今の子たちのねその撮影してる姿とかみたいなもうちょっとね おじさん頭分からなかったいやだから、ね、これも不思議なんだよねなんか<笑><笑>俺からするとあんまおじさん化してない人がおじさんって言ってるのが不思議なんですめちゃくちゃでやっぱ現役は違う<笑>あっ違う、うんらね、でもね暴、うんうん、れジャケット着て出てきたらやっぱおじさんだなって思うもんえー、マジ全然思わないもさ現役の子とねやっぱ一緒に並んだ時に、はい、なんか年代感じるじゃない、うん、その時にすごい悩むんだよねその20年をちゃんとしっっかり、うん、背負った状態に に い, たらいいのか、同志の漫画でいるとなるなる、なんか変な感じに な, なじっちゃう、そういうことか、そ う, う、飛鳥とかは、異世界の人だから、んなんかね、まあ、宇宙人目線で見ればね、確かに自由度を聞くけど、レジェンド同士なら逆に、コ、ね、ラボはしやすいんああ、そっか、今となると結構そ、そうか、まあ、今回の YouTube もある意味、まあそういった感じでは、確かに、そ う, そういうコラボはすごい面白そうだなって思うね。いやそうですよね か俺からするとやっぱレジェンドのね先輩たちだったりとかしてショウクに関してはもう小中先輩ですから ね, ね。まあ、なんかこうやって<笑>レジェンドがレジェンドで、ね、本当にレジェンドだから<笑>。じゃあ最後ちょっとショウクに、うん、あの。 ベンベラベロベロで締めてまってすか何それあの、やったでしょあの、子供に、<笑>子供に、子供にやったでしょほら。子供にやったやつをや、やってないやつでしょい<笑>そう、やってないやつ。正解ないんだよ、だから。暴れ、暴れるで あ, のあれだけ、俺すごい気になる、どんな顔したのか。あの、ゆきとがどんな顔したのかっていうのが気になるから、最後ちょっとその顔で終わりにいきたいと思うので。あ、いいよ、全然。はい。じゃあ、ということで、最後は三条ゆきとの、ベンベロベラベラで締めていきたいと思います。うん、それでは、トパとイセンよろしくお願いします。3! 二一どうぞ。<笑>ありがとうございます。おぺこちゃんですよ。ぺこちゃん。<笑>いや本当すみません本当に。こんなことやで失すしませす本当に。<笑>すみません本当に。<笑><笑>大先輩に<笑><笑>本当に申し訳ございません。ありがとうございました。<笑>すいませんチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。